踊られた曲曲でございまますさあ2曲目まいりましょうかねえね、ー、午後の部」でですね「みんなで踊ろう」の時にレクチャー付きで踊ります「平、hey, 和」という曲があるんですがそちらのショートバージョンでお届けしたいと思いますさあ参りましょう「平、hey, 和」「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 はい、ありがとうございました。会場の皆様に感謝、はいありがとうございました。マインドでございました。はい、参戦いたしましょう。